もうやめろバカなキけつき<笑>私にとってこの遊びは大したことじゃないよあんた本当にやかいよね私のかわいい人間よ誰が可愛かわいいあ捕まえたもういったのよ今日はチのすの手だめってだから話せ<笑>もうそうよ 離せて。はいたうん。痛い痛い痛い。金木屑か。え、遊びだけなんてわかってるだろうん。本当に痛かったよ。カムの方が痛いんだよバカ。でも血を吸いたいなら吸ったら引 い, いって。一緒に一回で引いて。 捕まえたでしょ人間の体を吸血より脆いのよ。血を放棄しないと死ぬ。ああ、けど払えたのよ。君の血が本当に温かいし。で、謝りもないのうん、ごめんなさい。あのな、ちょっと考えてた。 私が君の位がこのように好きかってわかると思う何言ってるの話をそらしてるのか私たち吸血鬼はいつも寒いけど人間のあったかい血を吸ったら生き続けたくなる特に私にとって君の地は一番高いだから君のそばにいたい<笑> まったく一緒に暮らしてるなんてめんどくさいねほら帰りましょうここはすごく寒きてうちから遠くまで追いかけてきちゃって